うとりあえずノートは全部ざっと目を通せたなうー肩がこりましたあ先輩リンゴと触れ合えるチャンスがあるですよおま俺一応先輩だすうなじも見放題の一取りで<笑>あ揉もむんだねえほのかちゃんそういえば一次郎先生が亡くなられたのっていつだっけうーん覚えてないけどほのかが もっと小さい時だから、5つか6つくらいの時だったと思うよ。どうしていや？さっき小躍りした時の年齢って何歳だったのかな？って思ってさ。確か先生が亡くなられた時には80歳超えてたはず。だから、じゃあファンキーなおじいちゃんです。うん、先輩そこ気持ちいい。学<笑><咳>この18禁アホリング。 なのかさ一二郎さんのノートなんだけど縦書きと横書きがあるのはどうしてなのか聞いてないのうーん聞いてないなっていうかお母さんも知らなかったっぽいなんでだろう千里ちゃん何かわかるうーんこのノートってさ一二郎先生が書かれた音楽理論の本のまあ下書きみたいなものだと思うんだよね 僕が持ってる本の内容がほとんどそのまま書かれてあるしでも気になるのはその本最後まで横書きで書かれてあるってことなんだえ、どういうことうん音楽理論を図解しながら説明するときって横書きの方が説明しやすいんだけどでもこのノートだと和音の話とか特に横書きじゃないと説明しにくいところをわざわざ縦書きに書いてあるんだほら見て うわあ、確かにこれはわかりにくいねでしょ何か意味があるんじゃないかなうーんあとよくわからないのがこの裏表紙に書いてあるアルファベットよね最初はただの落書きか何かのメモかと思ったけどノートの表紙に書いてある番号順に並べても意味がわからない分になるわうむうむ1番から並べると s m o a k d.u t a h うんーなんじゃこりゃだねそういえば日記の一番最後にも何か書いてあったですね確か ATG 縦書きになってたノートのアルファベットは NDHEER 6文字か。なんだろう。なあ、センリー。その本にはノートの中身全部出てくんのか。え、ああ、うん、全部出てくるよ。本の順番とは違うけど。それが。わかった。本の順番通りに並べ替えてみるね。おお、センリちゃんが名探偵みたいだ。ほのか先輩、こういう時のゴクリって音はどうやって出すんですかね。あ。 多分こうやって口の中に唾液をいっぱい溜めてから飲み込むんだやきっと。あいたー。痛いですー。あんたらはちょっと静かにしてなさい。本当にもう。ペペロ噛んだ。千里どうだ。多分これで S A K U R A 点 「UN」「桜点ドット」かなうん「桜ドットアンダーザムーン」先生の代表作の英語版のタイトルだねおーおーあとは ATG と縦書き横書きの謎だね日記が一番最後に書かれたみたいだから ATG は一応お尻にくっつけておいたんだけどなるほどあとは ATG? あとは ATG あと G もしかしてあと G ですかねそれだぐるぐるのアカウントすごいよリンゴちゃん リ, リンゴえまだ熱あるんじゃん。どういう意味ですかま、まさに紙一重だねひどくないですかそのままログインしてみて無理だったら試しに縦書きの分のアルファベットを削ってみるとかしてみたらいいんじゃないかわかんねえけど とにかくやってみようよパスワードは…ああ、うんアルファベットと数字でしょまあなんとなく予想はついたわとりあえず明日あんたん家で集合ね